平野の仕様の CM オメグロハスに撮られた一部金プリファンが暴走。企業の回答はご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。一人でラジオのパーソナリティを務めるという経験がなく、いつもグループのメンバーの誰かと一緒にやっていたのでとても新鮮でした。 1月31日、スノーマンのメグロレン25がヘアケアブランドジュレームのリダックスシリーズの新 CM に起用されることが発表された。深夜ラジオのパーソナリティ役として出演するメグロは冒頭のようにコメントした。SNS 上にはメグロくん CM おめでとうから簡単ふ、 などとメグロのファンが歓喜する声が上がったがその一方で複雑な思いを抱くのがキング・アンドスの一部のファンだ。ネット上にはこんな声が。なぜジュレームの CM がメグロハスになったんこうやって今までキンプリがやってた CM をこれからは他のジャニーズに回かせる気なんなんでジュレーム使用君でよくない 悲しいジュレームが目黒になるの悲しいもう買わない退場するからそうかと思ってたけど5月までいるからギリギラのくんありかと思ってたのに悲しい買わない。え、ジュレーム目黒になるわけ仕様ちゃんではないの。なら、購入やめようかな。実は、キング・アンドプスの平屋仕様26は、昨年2月から同ブランドの IP シリーズのイメージキャラクターを務めている。 ヒラさんが今年5月でグループを脱退しジャニーズ事務所からも退場することを発表していることから一部のティアラ・キング・プスファンの愛称は平野が交番になったメグロが平野からイメージキャラクターの座を奪ったと拡大解釈しているのではないでしょうかさらには平野じゃないならもう買わないとまで言い出すティアラもいます芸能関係者しかしメグロが新たに起用されたのは ジュレームのディックスシリーズの CM。一方平野が出演してきたのはジュレームの IP シリーズと同じブランドながら別商品の CM だ。さらに同ブランドの公式サイトを見ると平野とメグロそれぞれの CM が公開されており平野が CM を交番になったとは考えづらい。 本紙が販売元の厚生コスメポート株式会社に問い合わせると、次のように回答があった。ジュレームリダックスはメグロレンさんがイメージキャラクターですがジュレーム IP は平野紫耀さんがイメージキャラクターで変更ありません。平野は引き続きイメージキャラクターを務めるという、行き過ぎた考えで他のタレントや企業を攻撃する一部のティアラたち。